えー、暑いですね、えー。皆さん熱中症と脱水症状だけ気をつけてほしいなと思います。えー、今日は2回目のイベとなります。えー、1曲目が、えー、山形県の総り曲ガッサンという曲で、えっ、ー、とちょっと2回目のほう南中澤の方に参加させていただきました。えー、どっちも激しい曲なので、ちょっと私たちメンバーも正直ちょっと疲れて足がもうガタガタなんですけど。 次踊る上方という曲もなかなか激しい曲で最後まで踊りきれるかちょっと不安な部分がたくさんあるんですけど共演、えー、らしく明るく楽しくはじけて踊っていきたいと思いますので、えー、皆さん、えー、とご声援をお心の中で、えー、とかけていただければとても嬉しいとねよろしくお願いします。それでは気をつけ 山と吉の桜」「元気の舞」 こ「この地い」 「君の運よりは歌て」「山城と子立つ時よ」「爪や赤坂の近く踊れた」<音楽> やった